はい深呼 吸, みたいな、はい、深呼吸はい吐いてはい深呼吸吐いて吸って吐いて吸って吐いて、ね、実験教材の工作工作、はい、で肺 の, の呼吸ん肺呼吸の、えー、実験モデル100ってもらうねはいで野球の実験モデルを作るそうそうそう、はい、でそのペットボトルペットボトルですね500なんだけ ど, だけどできるだけねこうクリアでこの、はい なんての表面がガタガタしてないやつがいいガタガタそ う, ういう感じで炭酸飲料みたいですねそうそうですなるほどそうですでそれで、えー、っとカッターナイフでその一回傷をつけてねはさ、い、みを入れてザクザク切るんだけど、ね、ちょっと注意点があるんですけどまた、はいね、切らないようにしてねって話でそう切り方もちょっとねあの工夫があるんだけど、はい、切りうんそうだね やりにくいうん、細かいところが実はあってね下 か, 下からこうこういって。そうそうそ う, そうですね、はい、そ, それでねそこにヤスリがあるんだけど、はい、やすり実はこの後でね、はい、あの風船をそこにかぶせるんですよはいそ う, そうするとこのなんか切り口がザラザラしてると傷ついちゃう傷つくっていうか割れちゃう割れちゃう時破れちゃうんだなるほどだからそこでヤスリ で, でちょっとこう丸くしとくといいよっていうそういうねこな感じでなるほね 確かにこれれだなですね。それじゃ、ねうん、風船二つとストロー3本、はいはい、これとそうそうそれで気管支と肺のモデルを作りますは い, いすえっとどっち先でも構わないんだけど気管支を先に作っちゃおうかそう。長いやつが気管支のほらあの口あの肺あの口の方から、はい、鼻口の方からくるん、ねはい、でその肺の方につながる方はほうはい、先をハサミをハサミで斜めに切ってある切り 口, 切り口はい、り口をね そ、はい、それをを重ねてうそう重ねててののの状態でででテテーーププ止めめる一回適当に短めのを、ね、いいいくくつか作っ と, くといいよ結局何回も重ねてこう空気があの抜けちゃうところを固めていくのでなんか特別にルールがあるほどじゃないんだけど、はい、その機関車を作るところがね結構手間が。その 風船の方につなげる方をまず重ねて。そう、長い感じに、まあ、もう差し込んじゃう。う差し込んじゃいます。で、それで手で固めておいて。はい、全集中。はい、そこでテープで。固めます。テープで、あ、重いじゃん。はい。 それだと空気が抜けちゃうのでその股の部分にもテープでテープをちょっと変形させてね空気が抜けないようにあと何回かあの巻いたりまた股にこうかけたりこうちょっと何回か繰り返すと空気が抜けないあとでね口で息を吹きかけてあの抜けてるかどうか確認するのでねとりあえず今テープで。 そ の, y 字の先につける風船ね、はい、そのままだとちょっと長いのでそう切っちゃいましょう、ね、結構うん長めに切っちゃってであと長さを調整するそ で, す、ね、でそこもさっきのようにねさっきのみたいにテープで。 こうこす今 そ, それだとちょっと空気が抜けちゃうのでなんかうまくできないからね、うんまあ、空気抜けなきゃいいのであと、うん、で実際にねストローで息を吹きかけてみて最終調整テープで2つの風船がストローのところについたってことですね、はい、ところでこれさ、はい、本当に空気抜けてないかどうかね 膨らむ感じる？膨らむ。なんかずいぶんミニトマトみたいな胚になっちゃったね。うん、ちょっとちょっとは反省してます<笑>はいはいオッケーオッケー。はい、はい、じゃあ次あのペットボトルのキャップだね。うんこれ事前に開けといたんだけど、はい、その繊維通してね。これですね。開けるときちょっと気をつけてもらって、はい、その下に置いてこう刺すとつるって滑って、あなるほど危ないんですよつるって。だから最初に傷をつけといて、傷をつけ？あの そ う, そうちっちゃく傷をつけてからそれで穴を大きくしていくら、うん、穴を大きくするのは別に千枚通しでもいいんだけどこのヤスリのこっち側でね穴をグリグリグリってやってもいい、うん、そうそうそうああなるほどね楽っすねハサミにもハサミでもできるんだけども、ねね、あんまりこうあの無理をしないでねつるって滑ると危ないから、ねうん、じゃあそれでえっと、えー、そうだねあ の, そのペットボトルの本体の方でそうだねはい 穴を通してそこもね結構ねギリギリの大きさの方がいいよね空気抜けやすいから、うん、そうだねそこでそうセッティングして横から見てそうその気管が分かれてるとこが見えるぐらいの距離感がちょうど良かったかなって気がするね、うん、えっとそうだね横隔膜なんだけどこっちはちょっと一回り大きいサイズの風船ね、うん でこれをここに後で貼りたいんで思い切ってバッサリバッサリバッサリはいじゃその切ったそうですねそれをかぶせるんですけどねこれ一人だとちょっと難しいかもしれない持ってたんじゃないかないと、ね、そういう意味ですこの時にねやすりかけてこないと割れやすいよって話だと思そうそうそうはいそんな感じでねあまあ大体真ん中になってるねあとここテープで。 つけちゃって貼り、ね、具合はこんな感じ で, いいですか。大丈夫。後で手で持つだけだから。網膜膜になるところを ね, ね青いで線でそこまで行きました。はい、じゃあそこをテープで固定してしまいます。次その長いの使ってもいいし、2回に分けても3回に分けても構わないので、はい、ここまでくるとあと少しだね。こんな感じ で, いいですか。それで。 ペットボトルのキャップのところに戻ってもなくそこがまだ空気がねやっぱ抜けやすいのでそこをキャップをね固定する前に最初に口でこうその空気が漏れてるかどうかもう一回チェックした方がいいとは思うんだけどまあここまで作ってあるので大丈夫かなっていうねそこは別に止め方ルールがなくてもうキャップもキュッキュッとこう。 固く締めちゃって構わないギュッて引っ張って。 そうそう引っ張ってそうはい深呼吸みたいなはい深呼吸はい吐いてはい深呼吸吐いて吸って吐いて吸って吐いてよしはい出来上がりましたようごした